はい、こってり冷麺です今日はね、五月山公園っていう、あの大阪府の池田市にある、このね、あのバーベキュー会場、緑風台広場っていうものかな、今、バーベキューを利用できませんって書いてますけれども、こちらの方に来てみました。コロナ状況なんでね、あの緊急事態宣言中なので、まあ、残念ながら、バーベキューはできないんですけれども、ちょっと下見というか。 に来てみました、えー、まずね、ここ初めて来たんですけれども、見てください、ちゃんと炭入れがねあるんですよ、これ、驚きましたで、左側にね、ちょっと水道もね、置いていますけれど、ちょっとこの炭の中、見てみましょうか、ちょっと炭が入ってますね、でもこれぐらいで、やっぱり緊急事態宣言で、4月ぐらいからずっと使われてないはずなんで。 それで、まあ、綺麗になってるんでしょうね、でここね、お手洗い、ちゃんとお手洗いが設備されてます、女子トイレと、えー、奥が多分男子トイレかな、と多目的トイレの3カ所ありましたで、この奥の、このね、さつき橋って読むのかな、これは、えー、バーベキュー会場ではないみたいなので、この今見えてる、この広場、ちょっとね、狭いですけれども、ここがバーベキュー会場となってます。 どうも噂によると、えー、ここの中で実際にテントを張って、えー、泊まる方もいらっしゃるみたいですね。あこれですね、至る所にありました、この場所取り禁止。やっぱりこういう方々がね、ずっといらっしゃったんでしょうね。えー、場所取りはやめましょうということでございます。そして、道の方をちょっと戻っていきまして。 結構、ね、狭い場所なのでテ、まあ、ントを10張りもしたら多分いっぱいになるんじゃないかなと思いますでこの日あの大雨が降ったすぐあとなんですけれども地面はねあのこんな風に全然濡れてないので水はけはすごくいいと思いますでここが、えー、入り口出口ですねこれをちょっと左に曲がりましてこのね右上の方にブルーシートとかありますけどこの上はね多分 ジャンプをしていいんじゃなないいかなという場所です、ね、多分ですけれどもね。で、ここが、これね、何が置いてあるのか、ちょっとちゃんと見てないんですけれどここにね、水道がちゃんと置いてあるんですよ。ね、ちょっと今回はねあの、水が出るかどうかのチェックはしなかったんですけれども、ちゃんとね、水道がありました。また、おそらく出るでしょう。この上が これ多分ね公園の山の上につながっていくところだと思うんですけれどもパッと見た感じは、えー、カレーだとかいうものはあんまり落ちてなかったですね多分公園の手入れがきれいにきといているんでしょうそしてこの奥ここもねおそらくですけれど、えー、バーベキュー、まあ、キャンプしていい場所だと思いますこんな感じでねあのー、初めて来る皐月山公園の あのバーベキュー広場ですけどこの隣映像にはちょっと映してないんですけれども皐月、えー、山動物園というのがま隣にあるんでキャンプしながら動物園を無料で楽しめますということで、えー、こちら緑風台公園皐月山公園緑風台でございましたどうもありがとうございますまたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします